嵐相葉雅紀、後輩平野仕様からの釈行事例に戸惑い。キング・アンド・スやばいよね、いっぱいやバイといる、告白のお分け。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。嵐の相葉雅紀がキャプテンを務めるバラエティ番組、VS、魂、フジテレビ系。 が8月19日に放送された。この日はスタジオゲストに、同20日公開の映画、かぐや様は小倉世帯から天才たちの恋愛頭脳戦から、から、主演のキング・アンドプス・平野氏用と、ヒロインを務める女優・橋本環奈が登場した。冒頭のスタジオトークでは、番組レギュラーのキング・アンドプス・キシユタが、平野について、人類一のぶっ飛び人間、と、表す一幕が、 平野は相当恥ずかしいんですよ。騎士君に言われるのは、とやわり反論していたが、騎士は最近も炭酸飲料を振っても飛び出ないよ。見せてあげるよって言って、いざ思いっきり振ったら大爆発して、やっぱりなって、と平野のぶっ飛びエピソードを披露。しかし平野は真顔で、このエピソードもやばいんですよ。1、2ヶ月ずっとこれ喋ってるんですよ。 とむしろ騎士の方がぶっ飛んでいると言いたげ。とはいえ、橋本から、お祭り騒ぎも必要だろ、というセリフを、お祭りはっしょいも必要だろ、と平野が言い間違えていたと暴露され、風間俊介は、キング・アンドクスってすげえグループだな、とぽつり。相場も、キング・アンドクスやばいよね、いっぱいやばい人いるよね、と共感していた。 そんな相場だが、平野とは、VS、魂、で、共演したくらいしか接点がないといい、プライベートで食事に行ったことはないそう。すると、スタジオ出演者のアンタッチャブル山崎博成から、連れて行ってもらいたいのと聞かれた平野はどうですかと会話のボールを相場にそのまま、パス。相場は、待って。そういうのは、後輩が、連れて行ってください。 って言うんだ、よと戸惑っていた。平野は山崎から行きたくないんじゃないのと突っ込まれていたが違います、よ。と慌てて、否定。僕もバイクとか好きなのでぜひよかったら豆知識交換などをしたい、と共通の趣味の話を出してアピールしていたが山崎にめちゃめちゃ社交辞令と指摘されて、苦笑い。相葉は不満そうに、何なのよ、と呟いていた。 しかし、その後も、平野の暴走は止まらず、魂メンバーの中で仲がいい人を聞かれ、セクシーゾーン佐藤勝利氏の名前を挙げていたが、佐藤が、家も泊まったことある、と明かすと、平野は目を丸くして、え、いつ来たのと、困惑。まさかの返答に佐藤は、怖い、怖い、と叫んでいたがしばらく考えた、後平野はしっかり思い出したようでそうだ。 とパッと明るい顔に、俺のおばあちゃんが大喜びしてちょっとローラしたんすよ、と予想外のエピソードを語りスタジオ出演者を騒然とさせていた。この日の放送に視聴者からは、天然揃いの魂メンバーも平野に振り回されてて笑った、相葉くん、平野くんのことご飯連れて行ってあげてから、相葉くんの天然が平野くんの天然に負けてる、との声が集まっていた。